お座りだよお座りして待ってだよはよってお座り待ってそして、先生すいません教えて待って、いや、待って待って待ってだよ待って待ってよ待って待って待って待って待って 待てご、えー、ーいひかおいしいですか